円向け手袋 3, 円分をえー、何これしよーどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です。 え、去年さ、1月1日に買ったような気がするんですけど、クリスマスに福袋出てたんですね。というわけでですね、迷うことなく、ラシンさ行ってきました。去年のですね、ラシン版も、え、家族3000円分購入してきました。買わないわけないよね。だって、こんなにアニメにハマってますからね。もう、楽しんで楽しんでしかない。というわけで、こちら、ラシン版2022年、男性向け福袋3000円分を購入していただきました。 早速ですね重いんだよこう地下鉄でね、体で持つんですけど、まあ重い、何が入ってるのでしょうかえ、ちなみにテープがっつりこう貼ってるんですけども、ちょっと見ると、一番缶。 金剛海事っていうですね、戦艦がモチーフとなったですね、アニメのフィギュアが入っているのが見えました。じゃ、もう一個他のやつを見たんですけども、呪術海戦のフィギュアが入っておりました。呪術海戦言えない。呪術海戦は全然ハマらなかったということがありましたので、えー、こちらのですね、戦艦の方を買って、というわけで早速開けていきたいと思います。完全分の福袋なんですが、こちらにですね、500円値引きが。 3枚入っております。2000円以上のお会計で500円に引き使います。こちら2月6日までのというまあ、期限は短いんですけども、最低でも1枚は使えますね。こちらはですね、大切に保管して、7月8日以降のらしんばんいきたいと思います。去年のらしんばん結構ね、いっぱい入ってて楽しかったんで、まあ今年もやっぱりね、買いましたね。まあと、でもこれ割引なってあるので、まあ実質、全力のポイントを使えば、1500円、安いでしょう。監督なんですけども、今年のアニメをめちゃくちゃ見ましてね、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、っと待て待て待 て, 待てよ。 一番説明してんだから。もうこの子がですね、ダンボールとかこういう系を探りたがるんだよね。中になんか縫いぐみがあったらあげるからね。あんま好きじゃないキャラクターだったらあげるから。ちょっとそれまで待って。ください。鬼滅の刃を見てしまったことか、実写とかドラマとかに全くですね、興味を持てなくなってしまいまして、もうアニメばっか見てました。今年見たアニメですね、ちょっとこっちへ手伝わしはい。というわけでですね、まあ、鬼滅の刃から始まって、今ですね、ワ、ま、ン、あ、ピースね、61話までですね、 開けていきたいと思います。まずね、でかいの、あ、箱のね、じゃ、あこの箱のやつからいきますね。まずは一つ目。じゃ、千これ、じゃあ、あ千これだね、買うこれだゃ、買うこれじ確かに、ね、ある意見たと思うんですけども。まあ、正直、あまりハマらなかったという、こう未開封品となっております。多分、結構昔のものだと思い、ダンちゃん見せたので、こちらを使って、開けていきたいと思います。お、おー、はい、はい、はい、はい、えー、なにこれ、えー、なにこれ、初めて、なにこれ、えー。 どういうやつこれ。あー、なるほど。これ、立てるやつだ。そして、そして。え、なにこれ、なんか。スターウォールとハンソロみたいなやつ。あー、なるほど。これで、立てるんだ。で、ここで、ハンソロになるみたいな。いや違うよ。ハンソロにはならないで、こちらでございます。この方はお名前は何と言うんでしょう。金ンなのか、金剛なのかわかんないですけど、金ンゴーえ、こんな名前するいや、多分違う。絶対違うね。フりがな振ってほしい。ハンコルはね、キャラクターがね、めちゃくちゃいてね、名前なんてね、ちこちらで、こうして、あー、斬新なフィギュアでございます。どういうやつか、これ。ここ 発想じだねえか、やっぱり。ですかね。でもなんかね、斬新なフィギュアでいいですね。普通にこれ立てかけて、こう見えるんでしょああ、ありですね。フィギュアの新しさを感じました。はい、次行きましょう。こんな感じでありますね。うわ、めっちゃ入ってる。でかいやつから行こうか。ででん。え、なにこれ。ゲームのアイデンティティ5。やってねー。次。知らないキャラクターはですね、ードこうだ話を伸ばしても意味がないので、次々行っちゃいます。あ、でかい。これノートかな。でん。メタデコナン。 え、自由じゃ、コナンか。コナンはま、ちょっと、ノータッチでお願いします。え、なんか本入ってるよ。てらんてんてん。名探偵コナン多いな。FO、スケッチブック、アムロ。 通る自分はですねトーっていうんですけども同じ感じですねスケッチブック次でかいのからいくよなんか長いデデンおお鬼滅の刃いいねこれは使えますね炭治郎根豆子善逸と伊之助これはメモ帳でございますね使わせていただきますまあこういう感じですねシラーこれはねあっても全然いいわこれは嬉しいですね次でかいやつから行こうデデン鬼滅の刃善逸のノートブックあ ろ『鬼滅の刃』からったらねマジで本当に日が暮れんでもう語りませんそもそも監督がね『鬼滅のアニメにハマったきっかけが『鬼滅の刃』もし『鬼滅の刃』を見ていなければ多分この『動画チャンネル』もアニメなんて一切ですねはい次お 炭治郎のこれは炭治郎ねずこのベリベリにへばりついて剥がれない。何これこういう感じで開けて、ね、何、何、何を入れるものこれ。こういう感じになっておりまして、上と下をここにつけてパチンパチン。え、これ何入れるのめちゃくちゃガードが薄いけど、マルチペンケース。なるほど。ただね、これペンケースでもこれ開けた瞬間ばらけるけど大丈夫はい、次。バーン平探ってこの多いんですけど、クリップセット A。次 748ちょ、えっと待ってコ ナ, ー、はい、コナン多いはいコナンいやコナン 3D ワールドレンズの効果で絵柄を売ってる 3D シートちょっとこれ気になるハイバ原動画だった見えるのかな肉眼で見るとめちゃくちゃ 3D 化してますねハイバ原あハイバ原懐かしいなこのペはいこちらですねコナン好きだったら嬉しいけどちょっとコナンはね対象外でした次はいカードファイトバンガード わぁ、知らねえ。110円、安やりたいんだけどね、さすがに周りにいねえで、誰かカードバトルしようよ。はい、次。えっと待って、知ってるやつがいいな。じゃーん。動物の森はやってねぇ。カードグミ。調味期限。2021年1月。やばいやばい、急げ、急げ、急げ、急げ。カード。ネズミの子。サラ。食べよう。グミ食べるの久しぶり。サクランボ。うん。 うんうんうん、次いこう。とアスタリスクプレチャースメモリーズわかりません次はあえっ、ー、とコナンかよコナンのトレーディングアクリルキーホルダ ー, ー次えっ、ー、と待ってコナンやめてもうコナンダーンおっミスの刃トレーディングカンバッチ謎解き全7種はいおっ禰豆子こういうカンバッって実はね監督一個も持ってないんですよね禰豆子でございます、まあ、次いこうなんかカードが多いんですけどで ア、えー、イスクール DD プレシャツメモリー知らない知らないなとてもねこの間ね名前は知ってんで今後見るかもしれないんでこれはねまだ開封しないで置いおきます次なんだこれはいコナンココナンちょっとちょっと待ってコナン多くないか何もうコナンコナンコナン いやもう、コナンやめて、次コナン袋じね一かよ、これ。ちょっと待って、なんか、なんだこれ。なんかいっぱい入ってるあ、1個か。でんコナンじゃなかったら嬉しいんですけど。あずさ、なか、の、なかのあずさ。だなんな、なんのキャラクターなんか聞いたことある名前だな。な、んな、なんだこれは。平穏あの、なんか、キャンプするアニメ。ゆるキャンかこれ。ちょっと待って、どういうグッズかちょっと開けさせていただいて嬉しいでしょうか。あー、多分コンビニとかでもらったでもあれっ さあカバーついてよね確か紙カバーついててまず、あ、こ, これに置けば全然熱くなーいってゴクゴいけるというわけであっやっぱ軽温じゃん軽温ですね中の熱さのボトルを暖かくするキーホルダー次これはなんだこれはデンまだ出てきたよ同じの出してくるのこのグミはちょっとまた後でくるよシベリア次食べええコナンーだぞえっ何これデンえム リップ型ボールペン情報量が多いぞ。リップ型のボールペンで数なんかつぶつぶが中にこれ入ってるんですけど。 何これおおこういうこといや、でもこれ持ってたらビビるよね、なんでお前リップ持ってんねんいや、ボールペンですから。いやいやいやいや。これはちょっと使いづれえなぁ。むしろこれ、ターゲットどこしかもこのキラキラの意味。あ、もう星のカービだからっていう。いやー、わからないな次行こう。カードが多いなぁ。ちょ、2個カードいきます。でんでんを着てほしいなぁ。シュート、宮崎、ファーストトレーディング。シュート、宮崎何の キャラですか分からねえシュート見たとき何のアニメか分かりませんで次が目隠し団アニメ制作部ちょっと分かりません次べれ全然分かんねえぞなんかまたペンっぽいのが出てきたぞ えー、クルトが芯が回って尖り続けるツイステッドワンダーランド。あーなんかよく聞きますね。1045円もします。なんかめちゃくちゃすげえ。これ嬉しいね。1045円です。これ嬉しいよ。こういう時にこの帳を使えと。うーんと、シャープペンですね。芯が回って尖り続ける。この先の部分になんか特殊加工がされておりまして、常に細い字が書けるというわけですね。これは使えるねでもシャープか。ま、あいいよ。えーち、ちょっと待って。もう分かったよ、これも。はい。いや、ターゲットどこ次行きましょう。これ これははだえ紙でですすかこれ厚紙ですか、はいおディララ2見てないんだけどもちょっと気になるアニメです次行きましょうえなんかまたペンはいおいいねー炭治郎のペンあこういうの嬉しいねもう実用的かつ知ってるアニメ最高でしょう鬼滅の刃ひらがなですそしてこれはおボールペンいいよ黒ですねあこれは普通に使うペンケースに入れて使いますげええちょっと待ってまたペンだぞこれはペンだな でおいコナンやめてラバーン蛍光ペンいやもうコナンであれなんかさっき出たよ。あれ同じの2つ来たんですけど。好きやばい数が少なくなってきたぞでんブリーチ見てないんだよフルカラーポーチコレクション次ブリーチも見たいんだよな。ただやっぱこちらもめちゃくちゃ長いだろうな。あ、これはね、頑張って。オレーティのカードお鬼滅の刃あ、謎解ききたさた多分これ謎解きゲームの景品だね。レアリティが高いのかな。ちっ熱語以外でお願いします <鏡 asthma>はいうわっ<笑>無限だっけ違う残影だっけ違うあれやべ誰だっけ無残無残だよ無ン様これ消しゴムだろ<笑>やっぱりこんな来た通る来たこれ絶対通るでしょう<笑><笑>はい198いやコナン多いなまた消しゴムいやコナンだよもう両チできるよコナンコナンの消しゴム<笑>やっぱり<笑><笑> えちょっと。 はい。というわけでですね。ねま、あでも、商品としてはめちゃくちゃあります。カービィが落ちた。監督ポイントとしてはですね。まあ、ちょっと、まあ、ただね、やったなと思うのは、いや、嬉しかったのはやっぱりこれですね。鬼滅の刃メモ帳と、鬼滅の刃ボールペン。あと、1000円以上する尖るシャープペンプー。まあ、あと、グミ良かったね。<笑>クグンコなん多いなはい、ね、メンコはこれも良かったね。 いやー、あとやっぱりこの、これやっぱ一番良かったかもしれないね。フィギュア好きとして、今回のラシン版はですね、こういった形になっておりました。まあ、ただね、まあ、監督が思うにラシン版っていうのはですね、こちらがメインですから、まあ、これをね、今後ね、お安く欲しいフィギュアを確実にゲットしていきたいと思います。これと飾りたいと思います。えー、今後なんですけども、アニメ含むをたくさんゲットしたいと思います。まず、アニメイトの、あと、スルガヤ、マンダラケ、ゲーマーズ、ジャングル、まあ、あと、ブックオフあんのかな フィギュア福袋、まあ、最大で6つアニメ福袋を開封していきたいと思いますので興味がある方はですねぜひともチャンネル登録をして動画更新をお待ちください自分の好きなアニメですね語っていきたいと思います本当にね好きなアニメはもうガチガチに語っていきたいと思いますのでではまた次の動画で会いましょう開けて開けて何何何何何な これはこれはこれは。